頭ん中で手汗でもしねえとなまっちゃうかなな今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロー うわっ <笑>この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すすまんだから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。<笑>またしくじった時は覚悟しておくんだな。 そ, そうだ思い出した確か俺の弟をカカロットが別の星に送られていたはずだ貴様の弟だとまだ俺たち以外にサイヤ人がいたのかなあそいつを仲間に加えればもっとうまくやれる貴様の弟ならそれほど期待できそうにないがどこの星だそう 確か地球って星だしかしその地球を制圧したという報告もない何をしているカカロット「嵐の予感」「郷州サイヤ人」 そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。 どこまで探しに行ったかなそんなに遠くまでは行ってねえはずだがもう一つくれ遠くにま楽しそうだなあごはおいおいあんまり遠くに行くなよ。 のやつ、どこまで探しに行ったかな？そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。 ま、は釣り場に行かねえとな、うん、でもあまり早く歩かないでね分かったちゃんとついてくんだぞごはん では、父ちゃんを騙したな。あんまり嫌がってしょうがねえな。おめえは。大きくなったら、何になりてんだ。えー、っとね。僕。偉い学者さんになりたい。ええ。おめえ変わってんな。勉強教えんな。無理だけど。修行がしたくなったら。父ちゃんがばっちり。着ててやっかな。 うんー、僕を戦うのやっぱり怖いよそういやおめえ釣りは初めてだったなうんそうだよよでも、けいじうプルマッチャじゃオラがガキンチョの頃やってたやり方、教えてやっかな Хе-хе-хе! Русь! Ха! Ура! Хе-хе! Донна, вот и! Нет! 用事済まさねえとなさーて魚かやくかなおっと行き過ぎっちまったか。 はあそろそろうちよし うんうん。<笑> ずっっと乗ってんだいい子にしてねえと均等には乗れねえんだがご飯は大丈夫みたいだな。 んほれ う, うわー<笑>それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当を作るだよ ね、お父さんこいつはあんときはよしじゃ いや、父、ちっちゃなとこ行ってくる悟空さ、ちょっと待つだご飯ちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただかああ、あれだなうわあ、きれな玉こいつは数神中っていうドラゴンボールでな死んだおらのじいちゃんの塊だご飯中ちおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ そうなんだ。よく似合ってるだ。ご飯ちゃん。それをかぶってりゃ。じいちゃんもお目を守ってくれるから意地に済んだぞ。ご飯うん。ありがとう。お父さん、お母さん、じゃあ今度こそ行ってくか？悟空さん、ご飯ちゃんをよろしく頼むだ。ご飯ちゃんいい子にしてるだぞ。うん、お母さん行ってきます。 満ご飯までには絶対帰るだぞこの世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。 あるものは莫大な富をまたある者は王の座を願い思うがまま手に入れたというその究極なる秘宝の名はドラゴンボールこれはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちのまか不思議な冒険である。 ね、えお父さん無天老師様ってどんな人見た目はヨボヨボのじっちゃんだけんどめっちゃくちゃ強えんだへえまあちょっとエッチなんがたまに傷だけどオラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞクリリンさんもお父さんみたいに強いのうんオラの知ってるやつの中ではかなり強え方だと思う あとはブルマっちゅう女が来てるはずだブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもなそう。あらオラの子ご、ええ、ご苦そ三三五。 おっごくはい、うん、おっきなにみょよしはいうんお あんこりは。<ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス> <笑>どうはあ、うんはあそれじゃ。 やっくり立てたみてえだな。 なあかなりの力は持ってると思うんだけどさ父にやつオラがご飯をきててやろうとするとおこんだあっお父さんあれなんだろうまあなんだろうな やるぞ やはりこの星のやつらを生きていたかカカロットのやつめいやな何者だおめえ戦闘力たったの五か5ミミう動くんじゃねえ という脆い民族だ大きなパワーを持ったやつがいる距離4880カカロッドか てる何者かからん言ってみ孫悟空とは違うほう。ああ 手強そうな奴がいるな孫悟空でないとしたら一体<音声>ほう手強そうな奴がいるもう少し探ってみるかあれは鉄橋か やつがいるこれまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ な, なんだこのパワーは何かくでをうんだ 何だこいつのパワーは。 つもりだ かないれ何でそんなにそういロット サイヤ人の誇りよこの星の奴らなど、我々サイヤ人3人にかかる。ば、たったの1ヶ月で決滅できるだろう。ふたちは死ぬう 子供くブルマドラゴンレーダー持ってっか のの帽子のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわねよしいくぞイチカバだお前一人では無理だピコロ貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではないだが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある 確かにしかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ勘違いするんじゃない地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して 今度こそ世界をこの手にいただくつもりだそうはさせねえけ道ど人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だその方法しかねえみてえだなそういうことだ ご飯を救え 嘘へ孫悟空グズグズするなあのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのかいはあまったく覚えてねえ兄貴がいたなんてこともまったく知らなかったんだ。 がやかなはっいやっ<笑>なんか嫌だなさっさとかたづけっちまうか。 たああああ<笑>、うん、のみます キラキラして高く売れそうだけどなこの石。どうよしん、うん。よし。こいつは。<笑>は北の岩場で化石掘りしてとか言ってたな。 使ってそうな滝だな どう で, あなでは。 っあし。 Claro. 3か AHH! 昔とおんなじですんげえやつだつけえぞそろそろ下に降りて近づこう無駄だやつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ俺たちが近づいているのも気づいているはずだ じゃないわけだん かのだの人だその程度の力なら仲間にする の, いい<音> の, のにのいい。 とりになりそうに、ね。 これじゃまるで話にならんなせっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ<笑>貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか俺の他に生き残った2人のサイヤ人は。 さらに戦闘力が上なんだぞ、ま、孫悟空貴様新しいとっておきの技なんかないのか<笑>すまねえなはっきり言ってねえよ<笑>俺は真面目に修行して新開発したってのによ本当かどう作戦を立てようが無駄だ ささっさとくたばってしまった方が楽だぞだがこの技は気をためるのにやたら時間がかかる貴様その間奴と一人で戦って動きを止めろ分かった食い止めてみっかせいぜい踏ん張ってくれようふん しつこいやつめ貴様だけだとどっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのかやめるつもりはねえぞお祭りはこれまでだ いや・そりゃやめ あああ<笑>いだしっかりしっぽをつかまえておけ もうやめたおとなしくここのおら引き上げてやるだま<笑>されるなよソンドまかせを言ってるだけだ<笑>た頼む信じてくれおとよ<笑>お願いだから信じてくれ<笑><笑><笑><笑> 貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。でるやそらそらもっと苦しみ死が近いぞ<笑>次は貴様の番だぞかか<笑>これは避けられん。<笑> Thank、you formulas departed They can be くっバカのこのゾイだかゾイに近い。<笑> そ, う そ, うか貴様らそのこ頃、地球よりはるか彼方の宇宙のある星で。 ラディッツめ死におった情けないやつだまったくしかし面白いことを言っていたなドラゴンボール」とかどんな願いでも叶うらしいぞよし行こう「ラディッツ」を生き返らせるんだな冗談言うな あんな役に立たんやつはもういらん俺たちがこのまま年老いのせず永遠の命をってのはどうだ永久的に戦闘を楽しめるぞなるほどそりゃいいぜ二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて 飛び立つのであった。 といううわけでどうか、まあざはい、よかろうた だ, だこらあんわよしんざんよしわしよしさいまんよし。<笑> いおにんんおいお恐れのおじゃましょ。 いい加減に目を覚ませ孫悟空の息子よ誰なのいいか俺の話をよく聞けまずお前の父は死んだ少しは覚えているだろうあの男を倒すために犠牲になったのだ 悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだしかし問題はそんなことではないラディッツは何とか始末をしたが1年後にやつよりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしいそうなったら孫悟空が生き返ったところで俺とやつだけではまるで勝ち目はないお前の力が必要だ 修行で戦術を身につけともにこの地球を守る。切り札はご飯サバイバル特訓開始 そ, そ、そんな僕なんか全然戦えないよガタガタ抜かすなこの俺が戦い方を叩き込んで 最強の戦士にしてやる。わかったな。しゅにょってな何をすればいいのたった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月たってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。 さすこれでくたばるようだったらそれだけのガキだったということだ。 を抜かすようならたき直してやるぞ<笑>ふんザコがいるようだな<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>今 スになって。 割りださておいつ あ, あのチこのあたりにありそうな食い物はリンゴくらいか この辺りはもう探したからこれだけあれば十分だクソがキめ世話やかせやって。 妈。 you、mm -hmm. サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないかそうか満月だ まさか変身するとはなサイヤ人の力変身するには満月と尻尾が必要らしいな尻尾も取ってしまうか服と剣ぐらいはサービスしてやるか俺は自分の修行をせねばならんもう行くぞ貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたならこのピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう 死んだ方がましだったと思えるほどのな覚悟しておけ